はい。ははい、は、ねえー、はある先生がが真真んんん中中でででですすすね、悪い人が悪い悪いいいい、<笑>うですねはい人人ということで始まりました。二回回目そうでですね、で前回のね前のの私たち素人なので、はいはいはい いいろそうですねはい EU の制限とかねはいいろ勉強しました実はこうね50分ぐらい話してたんですけど途中で30分でカメラが止まってしまってえ、うん、で電池が切れたわけでもなし<笑>あの SD カードがいっぱいになったということもなかったんだけど<笑>、うん、で調べてみたら EU の,、うん、あの EU のやつね<笑>で<関>のね EU の関税のことで<笑> 日本のメーカーが、えー、それに合わせてこれはビデオカメラの枠に入らないように、はい、30分の上限を作ってるみたいなう、ねはいうん、ニコンを訴えないとね<笑><笑>ニコンを訴えるのか EU を訴えるのか悩みをしてい ね, ね, ね仕方がなくした説明書には載ってたんですか説明書は読んでないああ。んですか まあ で,、まあ、で前回、えー、その途中で切れてしまったんですけれども、はい、非常に、はい、面白い話がはいで会 社, ショック会社ショックの、まあ、続きなんですね、はい、で、えーまあ、そ, のその話をカリ君っていうね、はいまあ、そうですね、えー、まああんまりええー、まあ面白くないかもしれないですけど本当<笑>これ日本人で検討あのー ねえー、10年、11年、10年前の話で、えーあのー、大阪で留学してたときは、えー、電話がいつかかってきて、あのーえー、あなたは自分の携帯電話でアダルト向けのサイトを見たでしょ<笑>えー、見てないんですけど、えー、どなたですかの えーまあ、管理者で、あなたはそういうアダルト向けのサイトに登録したから、えー、なんか50万円くらい払えみたいな<笑>言われて、<笑>えそんなあの<笑>見てないし、登録もしてないし、<笑>そんな払いませんって言っても、全然聞いてくれなくて、うん、で、まあ、どうしようもないと思って。 最後にはあの日本語わからないふりしようかと思ってで<笑>ずっと日本語で喋ってて<笑>でああの前回ちょっと忘れてたんですけど、うん、本当はそは生捨てのあとち ょ, ちょっと続きがあったんですよあであ実は私はあの日本人じゃないので日本語わかりませんみたいな感じで言ったら「うん、え日本人じゃないの?」って言って何人なの インド人、ああ、ナマステって言って<笑>じゃあちょっと変わるね<笑>って言っ て, もしかしてええ違う人が出てきて、うん、あんた、日本のマフィアって知ってる<笑><笑><どう><笑>えマフィアですか知らないで<ま>す<笑>ちなみに今、マフィアの研究してるんですか知らないですうん。まあ。 まあ出てそそうそう言ってあ<笑>あじゃあ知ってるって言ったら<笑>多分ヤクザの勝負みたいそうねそねいやあのこの前も気になってたんですけどね<笑> 10年前って日本に留学したのはその20代そうねあじゃあもう21歳まあ成人なんです<笑>、うんはい、いやインドだと18歳なの で, そうです、ね えー、日本だ と, 本だとい、はい、で成人になるのが18歳で日本だと歳、ま、じゃないですか、はいはい、でもしかして1819の時かなと思ってあいやあいえその<笑><っ><笑> 2十 歳, 歳ですねはい、はい 知らないって言われたから向こうも、うん、ああ、もうどうしようもないってたんで、すょったんですよ。<笑>見てたんですかかっとて特に大学とか の, ネット、ね、あのネットを使って 両方のネットなんてなかったんですけど、うん、あ個人でネットをなるほどね<笑><笑>まああの、えー、その何ヶ月かあとはあのうちの大阪外大にはこう留学生向けの大阪について勉強する科目みたいなのがあってそれであの1ヶ月に1回ぐらいはこう教室を離れて地方ブラックを歩いてみるみたいなこともあったんですけど それで一回、先生に大阪のやばいとててなん南の方で す,、ね、南, の方です南波よりももうちょっと見たん の, の, の, の近くの もしかしかて先生だったんじゃないですか全<笑><のえ><笑>全然然<お><笑>まししたたた<笑><笑>そのののの時友 達, <笑>友達だっっかかからこ話話ははは聞いいてなで日本では多分回、まあね、2回目に僕あ そういう、うん、外国人の不漁をしてしのぐってい う,、うん、あそうです私もですねうう、えー、京都駅の9番、はいえー、ホームがあってね、はいえー、そこから宇治っという、ま、大垣という、ねはい、ところに、ねうんえーそのま、寮があってで、えー、乗り換えがねちょうど9番ホームからなので。うんえー 部活が終わって、えー、まあ9時頃かな、はいえー、あのキューバーホーム で, でねぶらぶしてて、まあ、電車が車まってたんですね、はいでえー、そのちょうどそのキューバーホームの、えー、その端っこというか、うん、い自動販売機があって、うん、しかもあのフライドチキンの自動販売機があったんですね、うん、えマサイドポテトとかまあいろいろあって。 で、じゃあ、その写真をね、親に送ろうかなと思って、写真撮ってたところ、うん、警察が、<笑><笑>しかもフラッシュで撮ってきたんだ人がね、警察二人が来て、うんえー、警察官が、うんえー、まあ、英語でね、ま、た英語で、車掌さん、車掌さんみたいにね、<笑>英語で、Why, excuse me? って言ったりして、これできるのなかったですよね。そうそう、ーあの、バトンも。 どういう風に返事すればいいのか？っていう、うん。それで困っちゃうわけですね。うんうんうん、で、素直に何をしてたのかっていうのをね。言えば多分分かってくれたと思います。うんうん、しかし、人のね。頭、う、脳、ん、っていうのはね。非常に変で。うんうん、私だけじゃないと思うんですよ。そこで ね,、うん、ね。日本語知らないとりをして。<笑>で 話をね、<笑>うまくおさししようと思ったんですけど<笑>パスポート聞かれたんですよでパスポート聞かれてあのビザにはその日検生っていう日検生じゃなくてあの文部省の<笑>、えー、なんとかっていうのが書いてある言ったんですよでで大学のことも聞かれて身分証明書も聞かれたんですよ身分証明書にはねちゃんと日本日本あ「日本日本語日本文化研究生」って書いてあって<笑> ちょっと日本語はできるんじゃないですか。<笑><笑><笑><笑>えー、そうですね。<笑>ちょっとできます<笑>。多分怪し方の中で一番できないことですね。<笑><笑>実は<笑>。 そういうのは言ってないんですよ<笑>であの警察官が、ね、手帳を出してメモしたんですよ<笑>そうでいろいろ聞かれたんです<笑>まあやっぱりそれ、まあまあ、警察官は、まあ、そういう人に多分、ね、怪しまれるんだろうね<笑>という人はで、えーまあ、名前、えー、と大学そして寮の住所、うん、全部メモして。<笑> ねっって言ってたん で, <笑>で、まあ、暗いところにね、えー、こんな人がこんな人がねあのリュック持ってて携帯でまあでもねテロリスト の, 事件のーーで<笑>で「でもねテロリストだったら絶対ファッショなんか使わないと思います」確って言ってたんでそんなバカな人が5枚のねここで<笑> うん、ああでもあの時は嫌だったんですね、うんあうん、何が嫌だったんですかいやあの何で聞かれたのかっていうあ あ, あの僕のねその返事もおかしかったんですけれども、うん、その前のいろ、まあ、んな人があの同じ、えー そ, のえー、その米国アメリカとか、うんえー、フランスとかから来た人がね同じようなことはしてるんですけど、うん、なかなかねあの まあ、聞かれたりはしないの で,、うん、で日本にいた時は23回はね、はい、あったんですねありましたね あ,、うん、あのやっぱり白人とその他 の,、うん、あの外国人に対しての扱いはちょっと違うかな、うん、あそうそう僕も警察1回ねえ聞いられたことがあります<笑>大阪でそうでえば警察が悪いわけではないんが<笑>だ仕事してるわけではなうですけどで別にあの止められて、うん、変なこと聞かれるってことはなかったで、うん、の 在留カードは今の言葉で私な、うんで外国人登録証明書、ねねはい、を見せてくださいって言われて、はいえーまあ、それを見せたらもう普通に、うんうん、なんか日本語上手ですねみたいな、ね<笑>はい、<笑>まあそこはね警察もねうまく言わない。<笑><笑> 警察の、はい、警察風のもてなしっていうか<笑>、はい、ちょっとこうね、うん、ちょっと上げて、はい、ではさよなら<笑>まあでも逆に日本の警察って今の警察に比べると中国イドのいいん<笑>、はい、<笑><笑>や本当に<笑>全然、うん、あのこの間聞いた話なんですけど東京で留学してた友達の同級生で、うん、あの南南 米, の人だ、うん、南米の男の子だったんですけど 彼が日本の警察を見ていつも歩いて言ったんですけど、うん、あの寮から駅までのあの途中にあった啓蒙で、うん、あの警察官が立ってこう、うん、こう立ってんじゃないですか。あの、あ の,、ね、で, あのた<笑>で、彼があの自分の国の警察は？ いろんな仕事があって、いろんな犯罪とかあっていつも大変なのに、なんで日本の警察官はディリップ立ってるんだろう<笑>、えー。イライラして、な<笑>んかしてやろうみたいなことで、警察官に言って<笑>、うん、すみません、ビザがありません。え、<笑>いたずら？もしかして。いたずらです、いたずらで。気持ちそうですね。いた す, いた す, <笑><笑><笑>すみません、ビザなビザがないんですよ。あ<笑><笑>、それ。交番じゃなくて。 交 番,、ね、番, 番, 番に行って自分でビザがないですね<笑>それで警察官が、うん、あの子の顔がもう知ってたんですよ、ね、毎日<笑><笑>毎日あれで<笑>それで警察官が笑っちゃったみたいやいやいやいや<笑>まあ、まあ、りいやいやいやいっいやいやいやいやいやいやいやい それ、下手したらね<笑>、うん、私この前日本に帰った時に外国人に間違われましたえ<笑><笑>なんかあの宿あーっとユースホステルを予約してて話しながらこう商店街を歩いてたんですよそうトランクを引っ張りながら、うん、そしたら夫婦がこう来て。 ハロー、みたいな「よ e l l o me, I'm here for y て聞ーれー o や、って言われて英語ね<が><笑><笑>なんかどうしようと思ってそんなに英語が出ちだったんですよで向こうがその宿の名前で「yeah. それこそこ?」みたいなのを聞くんで「AI,、yeah. yeah, i w a n to here」って言ったら「あのあー Straight, straight, 私は逆に向こうがなんか中国人かなんかで助けてほしいのかなと思ったら向こうがヘルいを強くってるけど助けてくれるんだって思った時には英語で言う会話し始めちゃってて後にいけなくて「That one you see?」みたいな感じで。<笑 bbe>あ あ, ありがとう、すいません。あの私日本人ででしし<笑><笑>、はい、<笑>インドでは確かにありますもんこう、うん、英語で話してて、でまあ<笑>